あのね地球上でもとても特殊で特別な場所でここだけに遺伝子を改造されたハイブリッド地球人がいたんだえー、アトランティスはハイブリッド地球人コロニーと宇宙人コロニーに分かれてたんだえハイブリッド地球人何それああいきなりわけわかんないことを言い出してごめんね順番に説明するね 実はね、ハイブリッド地球人アトランティス人と呼ぼうかなこのアトランティス人だけではなく元々の地球人も実は宇宙人たちが作ったんだえ僕は猿が進化したって学校で習ったよいきなり言われても衝撃だよねでも私が知っている限りこれが真実なんだ えそうなんだうんいきなりは信じられなくてごめんねそりゃそうだよねでもこれからもっと信じられない話をするね う, うんうんだんだん混乱していくミそんなミを見てテウは少し困ったようにゆっくり言いました 今の私たち地球人はアトランティス人の子孫なんだよねえっ、ー、そうなのあじゃあもそうなんだその通りふみくもなんだよ信じられないと思うけどこれから話すことを聞いていってくれたらだんだん信じてくれると思うんだうん 今はまだ信じられないけどでもすっごく話の続きは聞きたいねうん物語は始まったばかりであるかつて存在した幻の大陸アトランティス前回の第1話では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 えー、聞かなきゃ分かったますます分からない次々飛び出す衝撃の話にフミの頭は理解が追いつきませんでしたそんなフミの様子を察してテグが少しでも分かりやすい話からしようと話題を変えましたそういえば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 瞬でで場所を移動することでしょそうそうその瞬間移動する時に必ず必要な物質が金なんだ瞬…瞬間移動ってできるのうん宇宙船とかに乗ればもちろんできるよ空間を曲げて最短距離で軸を移動する仕組みなんだへえでもなんで金が必要なの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 そのぐらい小さくなるときに金は本当のすごい力を発揮するんだよなんかまたややこしい話になったなそうだ難しい話はスルーして話しよう進めようふーん燃料かいまいちわからないし想像つかないなそうだよね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 こうしてフミは、だんだん知らない世界に魅了され、引き込まれていきました。かつて存在したと噂される幻の大陸アトランティス。この物語は、そこに生きた前世の記憶がある方々のうち、主に、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 プライバシー保護のため登場人物の氏名性別等は脚色しておりますことをご了承くださいみは宇宙人とアトランティス人がどのように暮らしていたのかが気になりましたアトランティス大陸ではアトランティス人と宇宙人が一緒に仲良く暮らしてたの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 僕たち地球人が生まれた理由と宇宙のの仕組みにはどんな関係があるのそもそも何でテウはアトランティス人と関われる数少ない宇宙人だったのおいおいフミ君そんなにいっぺんに聞かれても説明が難しいなじゃあまずは何で私がアトランティス人と関われたのかそこから説明しよう。全てのものもには周波数 波動レベルというものがあるって話をしたよね う, うんそんなような話してたよねよくわからないしあんま覚えてないんだよねふみくんあんまり理解してないんだろうなテウはなるべく簡単になるように内容を大雑把に説明しましたこの波動レベルってね すごく単純簡単に説明するとね波動レレベベルイコール魂のレベルなんだこのレベルが決まる基準のうちここでは宇宙人人と地球人だけの基準を話すね全ての魂のレベルとはどれほど魂が宇宙の仕組み方程式を理解しているかで誰に決められるわけでもなく自然に決まるんだよ。 ごくごくまれに例外もあるけどそのレベルに合わせて大体生まれる星も決まってくるこのレベルの差が開きすぎてるとお互いに悪影響が大きいんだ話をまとめるとつまり私の前世鳥星人とアトランティス人は当時この魂レベルの差が比較的小さかったってことさへえそうだったんだね んあれじゃあ宇宙の仕組みを全然知らない僕はとってもレベルが低いってことうん、うん、単純に今のふみくんだけが覚えたり理解してることじゃなくてふみくんの前世全部含めての魂がどれだけ知っているかってことなんだだから私も前世思い出したら 過去知ってた分だけ宇宙の仕組みを思い出したんだ。なるほどね。ああ、よかった。まあ、ふみくんが言うこともあながち間違いでもないんだけどね。次は、トカゲ星人はなぜ地球人を作ったかについて説明するね。うん。それを聞きたかったんだよ。えーっとね、 その話をするにはちょっとだけややこしい話からしなきゃならないんだえわ、ー、分かったよまさかじゃあ話すね。私たち人間も宇宙人も肉体って魂の入れ物でこの魂の入れ物のことを器と呼ぶんだ。つまり人とは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 なんで作りたたかったのやっぱりそれ気になるよねでもそれはトカゲ星人の故郷トカゲ星に起きた悲しくてちょっと残酷な話が理由なんだけどそれでも聞くかいえ悲しくて残酷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 今回はどんなお話が飛び出すのでしょうテウはトカゲ星が滅びるに至った経緯を話し始めましたそもそもの話は地球時間でいう数億年前から始まったんだうんぐ く, く, くり最初にトカゲ星人が星のエネルギーを吸い出しすぎたと気づいたのは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 その星で生きていける体かどうかもあるしその星の養える定員人数もある具体的にはその星の命のエネルギーと資源だねふーんそういうもんだよ地球でも食料石油とかの資源が足りないって話を聞いたことがあるだろうもっと問題は複雑だけど 定員とはうんさっきよりは分かったよだから一つの星の定員人数すべてが他の星に移住するというのはふみくんが思うよりとっても難しいことだったんだそうだねうわわ考えたらとっても大変だだよね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 そう思う思でしょでもねさっきも言った通り一つの星の定員人数全てが他の星に移住するというのはとっても難しいことなんだそうなんだでもちゃんと何か考えがあって地球を選んだんでしょふみくん鋭いね正 解, 正解なんとかなるかもしれない作戦を。 ちゃんと考えてあったんだえヘ褒められたで、どんな作戦だったの今のトカゲ星人の体のままでは魂レベルだけじゃなく長期的に体も合わないだから先に地球に合う体器を作ろうとしたふーんあでも一度は失敗しちゃったって。 言ってたよねうん最初に作ったその体は実はふみくんもよーく知ってる生き物だよえぇ、ー、僕も知ってるの数億年前にそんな人がいたなんて僕は聞いたことないよヒントは数億年前さうん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 過去、地球で作成に失敗した体についてその生き物の名前を聞きましたもしかしてその生き物ってトカゲに似てて大きいのうんたぶんふみくんが想像している生き物で間違いないよええー、まさかそんな。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 あの世イコール死んだ後の世界も宇宙全体もぜんぶ同じ方程式で動いていてその法則を知っているええ本当でもなんとなくわかるかなあれでもそしたら悪いことする人なんかどこにもいないはずじゃん。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 魂の器にはなれなれいんだでもいくら魂の器である体でも体に入っている間は魂の考えていることは全部は到底わからないけどねふん人の魂の器になるのって結構大変なんだねフミが少し魂の器になる大変さを理解したところで。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 恐竜が魂の器になれなかった理由と絶滅した原因には関係があるのかミはテウに疑問をぶつけましたねえ何を考えているかで遺伝子に影響が出てそれで恐竜が魂の器になれなかったって言ってたけどもしかして絶滅したのも。 魂の器になれなかったのが原因なのふみくんはどう思うえ僕は関係あると思っちゃった。言いにくいんだけどねその通りさ。やっぱり。で、えまさか失敗したからって。 誰かが何かしたわけじゃないよね。ノーコメント。それって、イエスってことだよね。<笑>僕はどんな話でも聞くから、ごまかさないでちゃんと教えてよ。ふみの真剣な様子に、テウは意を決して真実を語り始めました。うん。 分かったよ今から話すことが私が残酷な話と言ってた理由なんだうんなぜ恐竜が魂の器になれなかったのかは話した通りどんどん魂の考えより脳の考えを優先する方向へつまりより動物的に進化してしまったからなんだけど問題は失敗した後だったんだ というとふみくん恐竜が栄えてた。時代ってどんな世界だったと思う。えー、そんな映画も見たことあるけど、いつも強い。恐竜が威張ってて、その他の弱い生き物たちはいつも怯えてこそこそ生きる世界だったと思う。そうなんだ。つまり恐竜のせいで元々地球にいた。他の生き物たちが。 いつも怯えてて暮らすようになっっしまったそれは迷惑な話だねそうなんだだからトカゲ星人たちは宇宙の仕組みで自分でやってしまったことは必ず自分に返ってくるが発動し帰ってきたんだえどんなふうに帰ってきたの自分たちが一番困ることが起きたそうだ隕石で 恐竜が絶滅する事態が起きた。ええー、やっぱり隕石で恐竜は絶滅したのそう聞いてる。隕石が落ちた結果、恐竜だけじゃなく、もともと地球にいた他の生き物も多くが全滅してしまった。心を痛めた地球にはもちろんのこと、もともといたい生き物、 作った恐竜たちに迷惑をかけた。その迷惑分だけ、負が自分たちに帰ってきて、トカゲ星とトカゲ星人たちの波動は、ぐんと一気に下がった。その結果、トカゲ星の寿命もさらに短くなって、もっと困ることになった。そっか。でも、トカゲ星人も、わざとやったわけじゃないのに。 そんなに宇宙の仕組みって厳しいのふみくん。君が外で手からリンゴを落とし食べれなくなったとして重力は厳しいというかいうー、んうん。だって手を離したら落ちちゃうのは自然のことだし。あそういうことそう。そういうこと。 前も言ったように、宇宙の仕組みは法則であり、方程式だから、重力と同じなんだよ。じゃあ、仕方ないね。でも、なんだか切ないな。あ、ねえ、僕、余計なこと思い出しちゃった。なんだいさっき、僕が失敗したからって、誰かが何かしたわけじゃないよね。 聞いたら、牛はごまかしたよね。その話、まだ詳しく聞いてないよ。あはふみくんはごまかせないな。うん、わかった。ちゃんと話すね。いよいよ、恐竜絶滅の真相に迫ってきました。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 その真相を手に迫りました。まさか僕が言った通り。本当に失敗したからって誰かが何かしたの？うん。ええー？なんでそんなひどいことするの？誰なの？その悪い人は。フミくん、とても言いにくいんだけどね。これは。 決して悪いことではなかったんだえー、何それ全然理解できないよだって絶滅させたってことでしょう？そう思っちゃう気持ちも理解できるだからこそどうしてこうなったのかを説明するねう、うんふみは眉をひそめながら話の続きを聞きました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 ふみくんはどう責任を取るえー、そんな大変なことになったらいくら作ったとはいえ僕だけじゃなんともできないよそうだよね私も同じ意見だよでもそのまま放っておくことはできないよねじゃあ仮に警察とか特殊部隊がなんとかしてくれるとしたらふみくんはなんとかして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 でも、仕方ないねそれでも放ってはおけないから僕は頼むよあっそれってうん勘のいいフくんは分かったかいうんそういうことですかつまり今のテウの質問のロボットが恐竜のことなんだねその通り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 宇宙に警察や特殊部隊が存在するときフミはそれがどんな人たちなのかとても気になりましたねえねえそのの宇宙にいる警察や特殊部隊ってどんなな人たちなの前に波動レベルの説明をした時にレベルに合わせて大体生まれる星も決まってくるって話したの覚えてるかい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 今生まれ変わって地球人だしそういうことでしょう。そうだよでもフミ君じゃあ私はなぜ生まれ変わったかは知ってるかいあれわ<笑>かんないやだよねだから今からその話をするんだわかったフミ君は人は死んだらどうなるか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 わかるわかるでもねじゃあ例えばふみくん君がとってもお腹が空いてたとするその時君は何て思うえお腹空すいた早く何か食べたいって思うそのお腹空すいた早く何か食べたいって気持ちと同じぐらいあの世ではああ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 私が覚えてるのは前世この世で生きてた間の記憶と知識だけさふーん残念さあここでもう一つふみくんに質問だ<笑>君は魂レベルを上げたいと思ってせっかくこの世に来た魂レベルを上げるにはいろいろ体験してそこから学ばなければ上がらないんだよ 君がせっかく貴重な体験をしている最中に誰かが勝手に手助けをして君はその体験がまるごとできなくなったとする体験ができない君は学べないから当然魂レベルも上がらない君はこの誰かにどう思う思えそりゃ頼んでないのに余計なことしないでよって思うよ。